金曜午後10時、第6話が2月17日に放送され、平均視聴率、関東地区、ビデオリサーチ調べ稼働、は世帯 7.0%、個人 3.9% だった。2021年度前期の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、お帰りもね、などで知られる足立直子さんのオリジナル作。 突然死んで幽霊となって現世をさまよう鳥の直樹佐藤健さん、と、恋人の直樹の死を受け入れられないユウ 井, 井上さん、直樹と唯一意思疎通できる刑事ウォ城、松山健一さん、の三人が運命に抗い、奇跡を起こそうとする姿を描く。ユウの手紙を両、カリナさんが受け取ったのと同じ頃、直樹は樋口、板倉俊之さん、 と共に、成仏する方法を知る幽霊を探していた。優衣の引っ越しを知った直樹は、急いで止めようと、女王松山健一さんの元へ。優衣は、ハヨン、シムウンギョンさんに引っ越しを手伝ってもらっていた。直樹は、ジョの姉かのおめぐみ、平岩神さんに会いに行き、自分が成仏するためのヒントをもらう。